た、え、た、ー、たり、えー、取り取組みいいいこととををお話をしたいと思います、えー、私は、えー、治安の安定こそ最大の住民サービスだというふうに思っております江戸川区は新宿世田谷足立区などと並んで常に犯罪の発生件数が上位ワースト3位を争うようなそういう状況にありますまあ多くは自転車の窃盗などのように比較的軽微なものが多いんですが えー、それでも依然として後を絶たない振り込め詐欺、まあ、名前は少し最近変わるかもしれませんが、振り込め詐欺や車上荒らし、ひったくり、そして子どもたちを狙った犯罪などが後を絶ちません、まあ、そういう意味で私は治安の安定ということをです、ね、最大の住民サービスというふうに常々考えておりまして、まあ、それを皆さんに訴えていきたいと思っております。もちろんん、えー、地域のの皆さんの 見守り隊ですとか、えー、防犯カメラの抑止効果ですとか、あるいは検挙の検挙率の高さだとか、効果が上がっているのも事実だと思います、しかし、まだまだ安心して、そして安全に暮らすには、えー、少し、えー、道があるのかなというふうに考えておりますので、えー、治安の安定と、最大の住民サービスということをです、ね、掲げて、えー、この選挙に臨んでいるところでございます。 そして1期目の成果ということで一つお話をさせていただきますと2011年3月に東日本大震災が発生をいたしましたそれに伴って福島県の原子力発電の事故が大変大きな事故が起きましたそしてそれに引き続いて福島県では教育委員会が小学校中学校の教員採用試験を打ち切るということになりました私はそのことを知ってですね 東京では福島県に大量の電源依存をしてきたという過去を考えるとそして福島県の被災者の方は東京にも来ていらっしゃいます江戸川区にも2000人ぐらい来ていると思いますがその皆さんのことを思えばですねやはりその教員志望の大学4年生の人たちを何とかして、えー、協力したい助けたいとそんな気持ちからすで、えー、に7月の教員採用試験は東京では決まっていたんですけれども 私は文教委員会でぜひ福島県特別枠というものを設けるべきではないかということを発言をいたしました、えー、メディアの後押しもありましたそして世論の理解もあったと思います結果として8月下旬になって150人の福島県の特別枠ということができ150人の採用ができたということで私は最大の効 果, 効果というかですね、えー、みんなの 東京でできる支援の一つではなかったのかなということで自らの責任の大きさを感じたことがございます引き続いて東京でできる被災地支援ということにも取り組んでいきたいとい う, ふうに思っております2、はい、つ目の質問です学童クラブの運営は区によって格差がある状況だと思いますがそれについてはどう思われますかまた待機児童問題に対して都 と, で都としてできる保育政策とは何かお考えですか はいまあ、待機児童、江戸 学,、えー、と学童クラブですね、江戸川区ではすくすくスクールということで、もう数年来、その授業をやっております、えー、でも、まあ、中にはですね、まあ、1年生の子どもたちの帰る時間がですね、えー、まだお父さん、お母さんが帰ってくる時間までいることができないだとか、まあ、そういう細かいことかもしれませんが、現実面ではそういうことにぶつかるのかなと、まあ、それを地域の人たちの力を借りてですね、 乗り切っているということは、私も拝見をしておりますし、えー、拝見をしております、それから、えー、ごめんなさい、えーと、待機児童問題に対して都市でる、あではいあの。東京都ではスマート保育ということで、比較的、まあえーまあ、ある意味、緩やかな、えー、条件の中で、まあ、保育、待機児童というか、えー、保育を実施をするということに、今後も、えー、移, って移っていくとか、取り組んでいくと。 いうこともあると思いますが、まあ、都でできることということですが根本的には私は、えー、保育の問題というのは労働政策だと、まあ、常々思っております、えー、東京から日本を変えるということをよく東京の都知事の方が言いますが基本的にはだいたい3歳ぐらいになるまではですねお母さんがしっかりと子ども と, 子どもと一緒にいて、まあ、常にま肌が触れ合う状態ということができそして安心して職場復帰ができるような 労働政策、制度構築が一番重要だというふうに思っております、えー。保育園をたくさん作るということだけで解決される問題ではないのかなと、東京は国に対しても、ですねもっと働きかけて、ですねきちっとした労働政策、そして短時間労働でも、あるいはまた、えー、女性の方が育児休業を取っても、ちゃんと職場復帰ができるという制度を構築し、まあ、それを保障していくことではないかなというふうに 自らの経験でも思っております、はい、3番目です、昨年、原子力発電の稼働の是非を問う原発都民条例案の審議が行われました、どういう理由でどういう判断をされましたか私はですね、住民投票条例に賛成をいたしました、えー、私は別に、三十数万人の署名をいただいておりましたし、 えー、稼働の是非ということのみならず住民の意思を住民の方の意思をしっかり汲み取るという方法はあってもしかるべきと思ったので私は自らの意思に従って、えー、賛成をしましたそれと、えー、私は区議もやっていたんですが区議の時に実は住民投票条例を江戸川区でもおそらく川崎市辺りでもあると思うんですが常設型であってもいいのではないかなということをかねがね 10年ぐらい前から言っておりましたですから自らの提案してきたことに従えば当然この住民投票条例に対してはですね賛成をするしかないということで迷うことなく賛成をしましたはい4番目です、はい、スーパー堤防の問題は江戸川区民の一部と行政の間で裁判沙汰になっています「細切れ堤防に意味はなさない」と言われる方もおられますがそれに関してどう思いますか あのおそらくスーパー堤防というのは、えー、1985年ぐらいからまあおそらく国の当時の建設所たりがまあえー、提唱というんですかね行ってきたことだと思います30年近く経って土木技術というか土木工学も相当進歩してきたのではないかなと私は土木と河川工学の専門家ではもちろんありませんけれどもおそらく最新の、えー、技術で 増水対策だとか、あるいは浸水対策ということは、だいぶ進んでいるのではないかなというふうに思います。ですから、やはり、えー、感情的な対立を招くということは、私は望みませんけれども、新しい技術を研究して、ですねなおかつ、えー、公共工事ですから、より税金のかからない、そういうことをやっぱり突き進めていくということが大事ではないかなというふうに思っております。 では、スーパー堤防がこのまま、えー、最新の技術を使いながら進んでいった方がいいスーパー堤防というのはおそらくなんかスーパー堤防の定義があるとは思うんですけれども、えー、スーパー堤防に頼らないその河川氾濫対策というものがですね、だいぶ進んできているのであればですね、そういうことも受け入れる姿勢があってもいいのではないかなと思います。す。はい、いありがとうございます5番目です。 江戸川区は52億円の財政赤字ですが子どもの給食の補助費など教育財源を削減しました経営責任を問わずしてこれからを担う子どもの教育費を削減した江戸川区についてどう思われますかまああの私江戸川区の財政のすべて隅々まで把握しているわけでは全くありませんのでおそらくいろんな事情もあるとは思います ただやっぱり私も子供いますのでね、えー、親の立場にすれば、まあ、できる限りまり、あ、質の良いですね教育環境というものを体現していただくのが、まあ、行政には期待するわけなんですけれども、まあ、おそらく、えー、私も保護者の一人ですが保護者の皆さんが、えー、納得するには至ってない状況なのかなという印象ですね。ですからやむなしと いうようなやはり説明、説明責任という言い方になるんでしょうか、えー、そういうものがあってですね、また違った理解になると思いますけど、現状ではやはり、えー、教育費を削るということに対して、多くの皆さんが、保護者の方々ですね、どうしてという疑問があるのであれば、丁寧な質問が必要ではないかなと思います。少し余談にはなるんですが昔イギリスイギギリリススののブレア政権の えー、これは選挙の時のキャッチフレーズだったと思いますけど、えー、教育、教育、教育と、えー、エデュケーション、エデュケーション、エデュケーション、エンドエデュケーションということで、人に投資と、もうおそらく十数年前だと思いますけれども、私は非常にそれ、印象に残っております、まあ、直接この質問の趣旨と合致するかどうか分かりませんけど、人への投資というのは、まあ、教育ということと、えー 全く重ならないかもしれませんが、遠からずということを考えればですね、やはりそこらの部分を納得のいく形 で, ですね、えー、対立関係を招くのではなく、理解し合うことが大切だと思っております、はい。6番目です。放射能についてお伺いします。千葉県西部では、汚染状況重点調査地域に指定され、除染も行われた地区もあります。千葉県に隣り合わせた江戸川区では、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 がががあるのでではと疑念を抱きますがいかかしょうかあの放射線の、放射能の除染対策、これはやはり小さなお子さんを持つお母さん方の、まあ、不安になっているということがある以上は、まあ、やはり、まあ、予算の関係もあるでしょうけれども、まあ、徹底的にやって、ですねお母さん方が、まあ、そこまでやってくださっているんだという理解を得る努力をするべきだと思います。 えっと、あとにもう一つはあ、はい、オリンピック招致、えー、放射能に対策、えー。積極的対策を行わないのは、オリンピック招致への配慮があるのではと疑念を抱きますが、いかがでしょうか。えー、それは私はわ か, かりません。はい、七番目です。最後に、都政とは直接関係はありませんが、憲法改正の引き続きについて。規定されている九十六条。 発議要件を緩和する方向で改正したいと安倍首相が挙げられています笹本さん個人としてのお考えはいかがでしょうか私はですね、えー、要件を改正の要件を緩和をするというのは反対です、えー、戦後ですね70年近くの間日本は、えー、おそらく1950年頃朝鮮戦争がありその後にベトナム戦争があり、えー まあ、直接は日本には影響があったかどうかはあれですが中東戦争がありそして1990年代になって湾岸戦争があって日本はもう逃 げ, 逃げようがなくーまあ戦争にまあ経済的支援をするというような経緯があったわけですけれどもしかし今の憲法があるから逆に戦争に巻き込まれてこなかったという事実があるのではないかなというふうにも感じますし逆に簡単に変えることができないのは憲法だと。 いうことを素直に考えればですねこの要件を緩和するということは私は理解ができないというふうに感じております、はい、私たちの質問は以上です最後に自己 PR をよろしかったらお願いいたしますはい、えー、まあ都政というのはですね、えー、初めに言いましたようにまあ治安からあるいは医療経済金融公安まちづくり教育など まあ、本当にに多くの、えー、分野にです、ねえー、関わっていいいるるというととうころが、えー、あると思まますすどれが一番大切ということはなかなか言うことはできませんけれども、まあ、私は先ほど言いました、まあ、治安対策にも、まあ、取り組んでいきたいと思いますし、えー、特に都立高校でいうところのです、ねまあ、公立高校の、まあ、改革ということは今もずっとやっておりますけれども、まあ、そういう部分にも今後 まあ、人づくりということに重点を置くのであれば、えー、力を入れていきたいというふうに思っておりますあとやはりですねなかなか、えー、難しい問題だと思いますが私の父はがんで亡くなりましたけれども、えー、都議会でも、まあ、がん対策基本条例というのを議員提案で、まあ、発議し、まあ、制定をしようという動きがあるんですけれども、えー、なかなかまだ というかねえー、出来上がるには至っていないんですけれども多くの方が、まあ、難病で苦しんでいるがんで苦しんでいるということを考えればですね、まあ、医療ということにもやはり、えー、もっともっとですね力を入れて取り組んでいきたいというふうに思っております、えーまあ、交通の問題ですとかさまざま取り組んでいきたい問題はあるんですけれども、まあ、冒頭言ったようにまず安心で安全な 地域社会を構築していくためには治安の安定が必要です。これなくしては公共交通の24時間もありえないと、まあ、そこまでも思っているところでございます。まあ、しかし、安全な社会ができれば、また次のステージが開けてくるのではないかなというふうに考えております。どうううもあありりががととごござざいいままししたた